の地位が始まる よ, よしあと30分がんばるぞ 勉強終わったのだってチーがやっへー、あそぼーチーのせいにしないのただいまお、お父さんだまっておかえりなさい遅かったねさて、お土産がありますえなにな に, に それ。撮影で使ったのをもらったんだよ。<笑>すごーい。あ、早。きやつは。もう夜だから少しだけよ。<笑> Oh, oh, oh! しょはーいち い, どいていてようへい待ってようへいの後ろ追いかけてばっかりだなチーは<笑>そうねふんふんふんんんんんんんん かっこいいな。<笑> 接着剤でくっつければ大丈夫だと思うけど、まっすぐ走るかな。ええー。シーのせいだよ。ええ。ほら、傭兵、早く寝ないと、明日起きられないわよ。 はーいおやすみなさいおやすみ もここで寝よう。 いだよね<笑> だ<笑><笑>もっと遊んであげればよかったな。 みやすみちーああ<笑><笑>こうしてみるとなんだか本当の兄弟みたいだねほんとね<笑>おやすみおやすみ<笑> 拜吧 っっぐ走るかなえー、地位のせいだよえほら傭兵。早く寝ないと明日起きられないわよ。 はーい。おやすみなさい。おやすみ。 でもここで寝よう。 っ, っぐ走るかなえほら傭兵。早く寝ないと明日起きられないわよ。 はーい。おやすみなさい。おやすみ。 もここで寝よう。 <音楽>う ん, うーん邪魔しないでよね。 だよね。 でいいかげんにってあれなんだ僕もかおんなじだやかよ もっと遊んであげればよかったな。<笑>おやすみちーあ<笑>ああ。こうして見ると、なんだか本当の兄弟みたいだね。本当ね。 おやすみ。お<笑>